まずこれルツ棒ですねルツ棒ええー、銅片を細かくしたものとあと鈴ですね、まあ、銅7に対して鈴3ぐらいでやってみることにしますその割合によってね、えー、光沢のこの色がちょっと違ったりなんかするんですけど 酸化をですね金属の酸化を防ぐために活性炭炭素の粉末を入れます入れていきますでは三角化にマッフルですね、えっと蓋をすることもあるんですけどあの上からこう様子が見 え, にく見えなくなってしまうので 蓋をしないで、今日はあとはこれ。ガスバーナーで加熱するだけです。かなり火を大きく。して高温状態を作るので注意が必要です。 耐、えー、水ペーパーで、まあ、磨くんですけど、まあ、かなななりり大変な作業なので、ながにやります。もちろんあの機械でねあらかた磨いてから目の細かい、えー、こあの目の細かいパウダーで磨くことになるんですけども。えー かみやすいでも結構なレベルまで磨かれる感じはありますね最終的にはこんな感じですかねええピカールでね仕上げるんですけどかなりの鏡面が 出来上がる感じです制、ね、度を今日の、えー、工程を紹介しました